というわけで皆さんこんにちはアフタービートミュージックスクールギター加工師の滝沢でございます、えー、今年もまたクリスマスソングを弾いちゃうぜということで、えー、ホワイトクリスマスをちょっとおしゃれにアレンジしちゃったりとかしてそして今年もまたこちらは相模原のベルベットルームスタジオさんの方にお邪魔をさせていただいて、えー、この動画の中でギターの解説の方をさせていただこうかなと思います まず音色に関してなんですけれども、えー、僕は今回こういうフルアコというタイプのギターを使っておりますがもしフルアコとかセミアコとか、まあ、そういういわゆる箱物ってやつですねそういったギターを持ってらっしゃいましたらそのギターを使っていただけると結構雰囲気が出るかなと思いますでレスポールとかストラトとか SG とかテレキャスとか、まあ、そういったソリッドギターでも全然大丈夫なんですけれども、えー、とどんなギターを使う場合でも このピックアップをフロントに設定していただけると嬉しいなという感じでしょうかやっぱりこうリアにするとねどうしてもこうカリカリしてしまうというかペラペラな感じになっちゃうのでフロントにしてこんな感じで弾いていただけると 嬉しいです。で、できるだけ歪み量を抑えてもうアンプ直でもいいですしもうクリーントーンもしくはほぼクリーントーンに近いような歪み量で演奏していただけると結構雰囲気が出るんじゃないのかなという感じです。で必要に応じてギター本体側でトーンを絞ったりとかアンプでトレブルを絞ったりとかエフェクター側でトーンを絞ったりとか、まあ、そんな感じでそのトゲトゲしたところをですね削っていくとなお一層雰囲気が出るかなと 思います。とりあえず僕は今回このアリアのフルワコからホット音のグラスに行きましてでボスのチューナーそしてそのままジャズコーラスの方に行って録音をしておりますでこのグラスの方も本当と原因量としては最大が10ある中の 0.5 っていう感じなんでまあかなり歪みを抑えて弾いているような感じ で, すね、で、結構トーンもがっつり削ったりとかして、まあ、そんな感じで使っております、えー。どっちかというとパリパリというよりもモコモコな優しいサウンドを出してみてください。そして、うーんと音源の方には2本のギターが入っております。えー、と最初から最後までずっとバッキングを弾いているパートと、ソロのところだけソロを弾いているパートの2本のギターが入っております。で、でライブで 1人で演奏するときなんかは普通にバッキング弾いて、でソロのところだけソロ弾いて、で、またバッキングに戻るというような弾き方をしていただければ全然 OK です。でまあ、それぞれ実際にどう弾いていくか、どういうところに気をつけていくかという話をさせていただきますと、えー、とまずバッキングですね、バッキング。最初から最後までずっとコードが、コード弾きっぱなしです。 でその中で一番気をつけていただきたいのは、余計な音を鳴らさないということです、まあ。平たく言えばミュートのことなんですけれども、鳴らしてはいけない音を鳴らさずに、そして鳴らさなきゃいけない音はしっかり鳴らしていくと。それをこう徹底していただけるとすごく嬉しいです。例えば一番最初は、こんな感じの D のフォームになるんですけれども、2弦と3弦と4弦の 7フレットを鳴らさなければいけないと。しかし、その他の弦は鳴らしてはいけないと。使っていない指とか、もしくはこの薬指の先っぽとかで5弦を軽く触れてあげて、ミュートをしていくわけでございます。鳴らない、鳴らない、鳴る、鳴る、な鳴らないという感じですね。で、これがそのどのコードにおいても全く同じようなことが言えて、ある程度大振りのストロークをしても。 こんな感じで、目的の音以外は、鳴らないようにきっちりミュートをしていっていただけるとすごくうれしいです。ちょっと極端に悪くやると、この、開放弦の音が鳴りっぱなしになっちゃって、なんかこうするとすごいごちゃごちゃしてしまうじゃないですか。こうならないように気をつけるということです。で、ストロークはずっと、 こんんななな感じででいいいいいいててくくすす。が、ブラッシングの音はあままり目立たないようにしていくとよいかなとか思います楽譜の方だとそのバツバツって書いてあるからねこのしっかりブラッシングを鳴 ら, な鳴らさなければいけないのかと思ってしまうかもしれないですけどもそういうわけでもなくて極端に悪くやるとこんな感じ<音楽>こんなはっきりブラッシングの音を出すと結構ガシャガシャしてしまう雰囲気になってしまうんですよ。 なので、こういうのではなくて、えー、なんていうんですかね、もっとこう優しい感じで鳴らしていただけると嬉しいです。本当、<音楽>もう聞こえるのか聞こえないのか分からないくらい小っちゃくて OK。なんでこんなブラッシングを入れてるかっていうと、別にこのブラッシングの音を鳴らすこと自体が目的じゃなくて、どっちかっていうと、この右手のストロークのノリというか、勢いというか、このテンポ感を維持することが目的なので、 あんまりガッツリ鳴らせなくても OK です。で、5弦6弦あたりは、すごく左手でミュートしにくいので、できるだけ弾かないように、この高音源側を狙ってピッキングをしていくと、この辺ですね。で、それぞれ1つのコードに対して、運指の仕方が複数ある場合がたくさんあります。例えば最初の D コード。えー、と僕は多分動画の中で、 薬指1本でやってると思うんですけれども薬指1本でやってもいいし3本の指使ってもいいし人差し指でいってもいいし、まあ、こんな感じで1つのコードに対してもいろんな押さえ方がありましてどれが正解というわけではなくどれがやりやすいかという話になってきます一応動画の中で僕がその演奏しているのでそれを見ながら僕の運指の真似をしていただいても全然 OK ですしいやこっちの方がやりやすいなこっちの方がやりやすいなっていうような運指をご自身で見つけましたら それに従ってて、いいただいて全然大丈夫です。ミュートがしっかりできていればどんな話でも OK です<音楽>とりあえずバッキングに関してはそんな感じですね最初から最後までずっとコードを弾きっぱなしなので軽やかなリズムでそしてノイズがないように解放弦とか音出しさないように気をつけながら練習をしてみてください<音楽>そしてその次はソロパートでございますまずオクターブから入るソロパートですね こんな感じのフレーズこれはいわゆる「オクターブ」っていう奏法になるんですけれども、えー、とこれもまたミュートがすごく大事になってきます使わない指をこの使わない指で軽く触れてあげて全部のゲーム弾いても目的の音以外にならないようにしてあげるとこのオクターブに関しては僕が以前オクターブ奏法とは という動画をアップしておりますので、そちらを参考にしていただけるとうれしいかなという感じです。もしミュートの仕方とかがうまくできないよという方がいらっしゃいましたら、そちらの動画も参考にしてみてください。それで、そのオクターブで普通にメロディーを弾き続けまして、 このときは右手のピッキングは、えー、と下の2本だけを狙ってピッキングするようにしましょう。こんな感じです。あんまりこうね、バーンって全部の弦を弾いちゃうと余計な音がたくさんなってしまうので、2本だけをうまく狙って、弾いててあげるという感じです。 で、この左手のフォームがね、結構クイックに動いていかないと、なんかこう、ぬるぬるっとした感じの雰囲気になってしまうんで、えー、クイックにカカカカッと動かしてあげましょう。極端に悪くやると、<音楽>んこんな感じのぬるぬるっとした感じ、こうならないように気をつけてください。で、その後から、え単音が。 なんていうのが始まりまりす。ここら辺に関してはあの正直コツとかが全くなくてもうひたすら繰り返すことという感じになってしまいます結構難易度としてはすごく難しい方だと思うんですけれども頑張ってコピーをしていただければということでしょうかそれでも一つちょっとコツといいますか気をつけていただきたいことを挙げるとするならばまず練習する時には全部暗記してから練習するっていう でしょうかうんと楽譜を見ながら、えー、とこうだっけそうだっけあとこっちだっけこっちだっけあっうなあこっちかこっちかなんてやっててもなかなかこれを繰り返してもすごくうまくならないのでまずは止まってもいいですしゆっくりでいいですしでミストーンとかあっても構いませんので楽譜を一切見ずに弾けるまずこれをクリアすることから始めていただけるとすごくよいかなと思います。 楽譜を見ながら何回も何回もバーッと弾いていってで、なんとなく頭の中に入ったらよし楽譜見ね<音楽>。ああなんだっけなんだっけと こ, ここかなここかなここかなこうなんていう感じでやっていただけるとすごくよいかと思います、えー、本当に楽譜を見ながらとねなかなか繰り返してもうまくならないのでまずはアンプするところからスタートしてみてください<音楽>それでええー、とピッキングは アップピッキングを入れてもいいですしでテンポがかなりゆっくりなんでダウンピッキングだけでもよ正直よいかなと思いますピッキングがうまくいかないよという方はダウンピッキングだけでチャレンジをしてみてください<音楽>、まあ、こんな感じのフレーズ ですかね。結構難しいと思うんですけども頑張って繰り返し練習をしていただければという感じです。で基本的な解説に関しては以上になるんですけれどももしバンドにボーカルさんが1人しかいなくてイントロの一番最初のコーラスが実現できない場合は、えーと「ボーカルの方のためにギターがコードを弾いてあげてください」。 お手本の演奏には入ってないんですけれども一応そちらの楽譜も用意してありますのでそのダイアグラムを見ながらねコードを覚えてジャラリンジャラリンと弾いていただけるとうまくまとまるかなと思いますでギターボーカルの人がやる分には全然問題ないんですけれどもボーカルの人とギターで合わせるときには結構このアイコンタクトをしっかりしないとタイミングが合わなくてぐちゃぐちゃとなってしまうのでその辺はねしっかりとこう2人で 頑張って何回も練習をしたりとかして息を合わせる練習をしていただけるとうれしいなと思います<ス>、えー、コードはもうバラリンバラリンと弾く感じで大丈夫<ス> G4A から始まって「The Sunshine Get the Crossest Green to... こんな感じのコードですね。えっ、ー、とそれぞれコードフォームは難しいんですけれども、テンポがすごくゆっくり読んで、えー、頑張って抑えられるようになってみてください。それではまあ、ギターの解説は以上でしょうか？全体的に結構難易度が高くなってしまったんですけれども、も、えー、頑張ってコピーをしてですね。このワクワク感というか、宇宙機関と言 い, いますか？楽しげな感じを演出していただけると嬉しいなと思います。 頑張って練習をしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。<笑>